CME の皆さんそして MC には玉信也さんもお迎えして青森県出身のダンサーが世界に届くダンスを皆様の前にお届けします青森県は青森市はダンスの街どうか今日皆さん熱く熱く燃え上がるダンスを楽しんでご覧くださいそれでは始めます青森ナイト ありがとうございます。<笑>